<笑>はい、このありがとうストレッチは愛してる大好きありがとうの言葉を使いながらストレッチをするという画期的なストレッチですス私スーパーパントマイム伝道師シスタヒロミが考案いたしましたこの言葉が持つパワーってねとっても大きいんですねこの言葉を使ってると、えー、ボディさんにこの言葉を投げかけながらストレッチするってそうするとボディさんが喜びますのでボディさんが喜んで伸びてくださるということでこちらやっております ははい、ではですね、こちらの方ね、えー、忘れないようにここに置いておきますので言いながら言ってみてくださいやってみてくださ い, ててださい愛してる大好きありがとう言いながらさあということで、えー、ご準備よろしいでしょうか、はい、はいはいはいはいあおはようございます花さんありがとうございますちょっと今日時間ね変更が少しございましたけれども<笑>シスタが。 もう今日もちょっと起き上がれなかった事件がございましたけど、事件でもないですけどね、はい、<笑>そんないろいろ、日々、いろいろでございます。春はね、よく眠れますね、<笑>春になると。はい、ということで、行きましょう。えっ、ー と, えー と, えー、と、この間あの、あした、きぶらぶらのところまで ご,、あのー、ご説明しましたので、今日もう一つご説明したいと思います。 えっと、こうもも横をそのあとやっても も, え も, もを上やってもも横やってそのあと腰今日のご説明は腰横ぐいぐいいきましょう腰横ぐいぐいはですねこの腰骨のところに手を当ててスルッと落としますねそうするとまあ大腿骨さんね太ももの骨さんの付け根コマネチラインと呼ばれるところでございますけれどそのコマネチラインさんを ちょっと体重を乗っけてぐいぐいほぐすというのをやりますここのももの横ってなかなかほぐせない部分なのでこのように体重を乗っけてぐいぐいぐいぐいってほぐすっていうふうに覚えてくださいこれはちょっと念入りにやるのでツイーとやります 一箇所だけじゃなくて、コまねちラインさん全体、股関節のラインですね、ラインさん全体をやるように、少しずつこうちょっとずらしながら、お尻のさんの後ろ側までね、行っていただいてもいいと思います。ツレーとやます、えー。腰をこうクイクイ、覚えておいてください。はい、よろしいでしょうか。さあ、では早速ストレッチの方を始めていきましょう。では、ビフォアをチェックいたします。長座さんにしていただいたが両方の手を前です。 グッと伸ばして手の位置がどこかなっていうのをチェックしてください。はい、指先と背中の位置ですね。背中の位置こんな感じと、ちょっともう今日ちょっと高いですよ、えー。手もちょっと遠いです。はい、そして膝裏さんの隙間、ま、どんな感じかなっていうのと、もものももの、えー、張り具合ですね。丸まり具合がどんな感じかなっていうのを覚えたいてください。 ははい、では早速いきましょう左足の上に右足をのっけて足先を指をぐいっと広げてぐいぐいというのからいきますでもまあスーパ ー, はー早いバージョンではなくて若干ゆっくりめでいきたいと思いますいきましょうせーのはい「愛してる大好きありがとう愛してる大好きお隣の指」 愛してる大好きありがとうこのぐらいのテンポ。愛してる大好き。お隣の指。愛してる大好き。ありがとう。愛してる大好き。お隣の指。愛してる大好き。ありがとう。愛してる大好き。では手足を握手。足の甲を持って足先をねじります。つま先ねじり。せーの。愛してる大好き。声出して。はい。愛してる大好き 笑顔でね、はい、土踏まずの下側を持ってねじりますせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔でくるぶしさんを持ってください足を振りますせーの愛してる大好きありがとうボディーごとをゆすって上下愛してる大好きありがとうボディーごとをゆすってね、はい、では足首を回します膝をちょっと持ち上げてもいいです<咳>肘と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 愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、ナイス、はい。足だけを振ります。せーの。愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、サイユウ。愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、ナイス、はい。では、この足を下に下ろして床に置きます。左足さんは後ろに置いてください。そして体重をかけてぐいぐいほぐします。えキュウリの塩もみ。せーの。愛してる大好き。 ありがとう。愛してる大好き笑顔でね。はい膝のちょっと上結界さんですせーの愛してる大好きありがとう。愛してる大好き笑顔で内ももさんですせーの愛してる大好きありがとう。愛してる大好き笑顔でね。はいではこの膝さんたちを両方立てて反対側にひっくり返します。 今、右足さんのふくらはぎ、外側さんです。せーの、愛してる、大好き、ありがとう。揉み込んで、愛してる、大好き、ありがとう。はい、では、お膝を右足さん立てます。左足さんは下のままでいいです。右足さんのふくらはぎの下をぐいぐい揉みます。せーの、愛してる、大好き、ありがとう。はい、声出して、愛してる、大好き。笑顔で、ナイス。 膝のちょっと下をグーでゴリゴリやります、せーの。愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き。この膝の上です、せーの。愛してる、大好き、ありがとう。膝をゴリゴリ、大好き、ありがとう。お皿の周りをゴリゴリします、せーの。愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、笑顔でね。 膝の裏をゆさゆさします。せーの愛してる大好きありがとう。愛してる大好き。では内ももをゆさゆさします。せーの愛してる大好きありがとう。がっつり掴んでゆすってね。外側どうぞ。せーの愛してる大好きありがとう。愛してる大好き。ナイス。膝裏をぐいぐいやります。膝の裏です。せーの。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 愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔でね、はい、膝とつま先を内側にしたらももの横をやりますせの愛してる大好きありがとう愛してる大好きワンワンイドここはツいイート愛してる大好きここよくほぐします愛してる大好き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 横座りでございます今日出てきたね、腰横ぐいぐい、せーの、体重乗っけて、愛してる、大好き、よくほぐします、ボディごと、愛してる、大好き、笑顔で、ワマエと愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、笑顔でね、はい、では背筋を伸ばして骨盤転がし、左足のおひざの外に左手。 右手さんはお尻これで骨盤を大きく動かしますでは後ろからせーの愛してる大好きありがとう盛大に愛してる大好き笑顔でワもワイと愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイスはいでは体をまっすぐにして左手さんは左の腰の横 右腰さんをつかんで腰と肘と肩と大きく腰と肘と肩、はい、大きく回します骨盤ねじりせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きワンモアエット、愛してる大好き盛大に愛してる大好きナイスはい、では手を輪っかを頭の上で作って、はい、皆さんご一緒にいいですって言いますせーのいいです はい、といととうことで右足終了、はい、起こりました。はい、では両足伸ばして頂、長座チェックタイムです。ビフォーアフターをね、必ず測ってください。右足さん、どうぞー右手ー、はい。だいぶ低い位置に来ました。左足さんはまだ高い位置でございます。右足さ、うん、うまましした。た。膝の高さも変わりました うん、右足のもももねベタっとなりましたはいではボディの変化あったらコメントなんかいただいて、えー、くださいます、えー、そして水分取ってくださいどうぞ水分はいつでも取ってくださいうん足下起き抜けでございますから水分が必要でございます<笑>はい皆様はいボディの変化がございますでしょうか 日々やってるとね ほ, ほんと変わってきますからねその成果あのボディが変わって人生が変わりますのでぜひ続けていただきたいと思いますいかがでしょうか一息ついてまあちょっ と, ゆ, うんとゆっくりめでやってもそんなに時間かかんないんで右足伸びてます花さんありがとうございます CC でございますあスローペースでもねそんな時間かかんない からスローったってそんなスローじゃないのねでしかも18ずつで進んでからそんなにお時間は取りませんこれあのご自分でお時間が あ, のあるなっていう時は28全部の部位をね28でやっていただいてもいいしちょっと念入りにねやっていただくのもいいかと思います28でやったとしてもそんなに時間が5分6分6分ぐらいになるかなって感じでございます片足が6分 まあそんな感じはい、では反対側行きましょう左足さん行ってみようおおはい<笑>ありがとうございますこちら側シッターの看板さんを移動のびしろーたっぷりーイエーイはいいいです<笑>合言葉はのびしろたっぷりでしょあと継続は力なりですね<笑>それも書かないといけない、はい、では 左手さんチェック。左足さんはこんな感じはい右手さんはどうですか右手さんはちょっといくねまだの今日はのちょっと伸びが足りないですけどもシスター。はいでは右足さんの上に左足をのっけますで指先グイグイからつま先足先指先<笑>あれつま先グイグイ い, ぐい<笑>行きましょうせーの「愛してる大好き あ, ありがとう愛してる大好きお隣」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 愛してる、大好き、笑顔でね土踏まずの下側を持って足先をねじりますせーの愛してる大好きありがとうボディも揺すって愛してる大好き笑顔でね、はい、くるぶしを持って足先を振ります、はい、足先足振りせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き上下愛してる大好きありがとう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 愛してる大好きありがとう。はいではチャレンジコーナー。両手両足振り背筋を伸ばしたらボディを後ろに倒す両足を上げる両手を上げるはい盛大に振るせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きワンモアエイト愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔ではいキープですブイブイですいいです。はいでは手を丸にしていいですポーズ さあ皆さんご一緒にご賞をください。せーの。いいですはい、ありがとうございます。できた。<笑>ナイスです。はい、左足さんを置きます。右足さん、後ろ。左足を前にして体重をかけていきます。きゅうりの塩もみ。せーの。愛してる、大好き。ありがとう。愛してる、大好き。 笑顔で、ねはい、膝のちょっと上、ケっかイさん、愛してる、大好き、ありがとう。体重かけて、愛してる、大好き、笑顔で、内ももさん、どうぞ。愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、笑顔でね。はい、では、お膝を両方立てたらひっくり返します。で左足の外側さん、ふくらはぎ、せーの。愛してる大好き ありがとう。愛してる、大好き。笑顔でね。はいでは左足を立てます。右足は下です。ふくらはぎ下側、せーの、愛してる、大好き。ありがとう。愛してる、大好き。笑顔でね膝上ぐいい。膝下をぐいぐいやります。せーの、愛してる、大好き。ありがとう。愛してる、大好き。膝上ぐいぐい、せーの、愛してる、大好き。 ありがとう、愛してる大好き、お皿周りぐいぐい、愛してる大好き、お膝のお皿さんの周り、愛してる大好き、ありがとう。はいではもも裏ぐいぐいゆさゆさ、ぐさっと持って振りますせーの愛してる大好き、ありがとう、愛してる大好き、笑顔でね、はい内ももゆさゆさ、愛してる大好き、ありがとう、愛してる大好き。 もも、ね、外ゆさゆさん、愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、笑顔でね。はい膝裏ぐいぐい、愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好きありがとう膝下ぶらぶら、愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好きちょっと下にずらして、せーの、愛してる大好き、ありがとう。 愛してる大好きちょっともう一回ずらしてせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイスはいではこの足を伸ばしてもも上ぐいぐいせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔でねつま先を膝を内側にしてももの横さんですせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き も, うもういいとはい、手でもいいですよ大好きありがとう愛してる大好き笑顔でねはい、ではこの足を、えー、立って後ろに曲げます右足さんが前左足さんが後ろはい、そしたら左の腰をこぐいぐい、せーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔でワモエイト愛してる大好き ありがとう。愛してる大好き。笑顔でね、はい。背筋を伸ばして骨盤転がし。左手さんあ右手さんのお膝の横に右手。左手さんお尻骨盤後ろと前と大きく転がします。せーの。愛してる大好き。ありがとう。ボディ大きく動かしてね。はい。愛してる大好き。ありがとう。愛してる大好き。盛大に。ナイス。 はい、では、右手さんを腰の横、左手さんは腰、骨盤をがっつり持って、腰と肘と肩と大きく回します。骨盤ねじり、せーの、愛してる、大好き、ありがとう。背筋を伸ばして、して大好き、ありがとう。お前と、愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、ナイス。はい、では最後のパートは、両足骨盤転がし。はい、マットをですね、ちょっと畳む方は畳んで、 座骨さんを守ってくだ薄いと痛かったりしますので、はい、乗っかっていただいて背筋を伸ばしたら足は腰幅肩幅ぐらい肩幅よりちょっと多めに開いていただいて背筋を伸ばして骨盤を丸めるのと伸ばして前に倒すのと両方大きく行います両足骨盤を転がしていきましょう後ろからせーの。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 最後、いいですポーズいきましょう背筋を伸ばしてボディを後ろに倒す両足をちょっと上げて、えー、少し部位に手を丸に、頭の上に丸にしたらか、えー、カメラの方に向くはい、今日皆さんご紹介くださいいいですいきますよ、せーの<笑>いいですはい、キープ<笑>ありがとうございます<笑>さあ、このキープでね、腹筋使ってますよ足を変えてもいい、です。足を伸ばしてもいいです バッチリです。いいです。はい、オッケー。はい、頑張りました。素晴らしいワンダホーでーす。結構この部位がきつかったりしますけれど、うん、も、素晴らしいと思います。<笑>ありがとうございます。ということで、バッチリでございます。はい、ここまで、えー、両足、あ、ごめんごめん。チェックチェック。両足チェック。<笑>はい、右左手さんどうぞ。はい、来ましたね。はい、右手さんも来ました。はい、いいです。とってもいいです。 はい、どうでした？コメントどうでしたでしょうか。コメントもね、入れていただけたらと思います。シスターすごい。<笑> v のキープがすごいってことでしょうか。<笑> v のキープね。V のキープね、あのこの腹筋さん、背筋さんで、ね、首筋を上にぐっと引っ張る感じで、ここでいけるんでしょうか。手が離せない。はい。<笑>はい、ありがとうございます。 あの頭の上の引き上げをねちょっとこうやっていただくと自然 と,、えー、と腹筋さんも背筋さんもぐっと使うのでよろしいかと思いますはいボディの変化ございましたでしょうかさあそれではえっ、ー、と次のストレッチシスターあのちょっとバタバタしててまだセットしてなかったんですけど次は木曜日木曜日と土曜日ちょっと水筋がちょっとできないと思うんですけど木曜日と土曜日と 日日曜日はでできる予定でありますまたセットしますんではい見てみてください。やっとのいいですね。<笑>やっとですね。<笑>あのでも日々続けてるとね、だんだんできてきます地味に鍛えられていきますので、ぜひ続けてみてください。はいといととうことで 特に告知はもう今んとこございませんけれどもまたいろんなイベントねやっていこうと思ってますので楽しみにしておいてくださいはいでは今日もありがご参加ありがとうございました素晴らしいえ火曜日チューズデーをお過ごしください Have a nice Tuesday, beautiful day <笑>ごきげんよう have a nice day, c i a バイバイ。はい終了いたしますごきげんよう bye bye.